2022年3月株式会社ジャパネットブロードキャスティング様が新しい BS 放送局 b s ジャパネクストを開局新設した3つのスタジオサブに IT ・ IP プラットフォームケイロスとリモートカメラシステムそしてリモートカメラ用の自動追尾ソフトウェアキーを導入しましたケイロスはちょっと今までと違うコンセプトということで興味は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 あるものがもうこの卓に関しては全然そういうのがないのでいいくくらでも増やせるっていうのはは、まあ、縛りはなくなりななましたね与えられた列に対してできることを考えるっていう感じだったんですけどもうその縛りがなくなってしまったので怖いくらい何でもできるんじゃみたいな<笑>ところはあります。 リニア編集とノンリリニニアア編編集集が変わったぐらいでリニア編集の時は本当にプロの編集マンしかできなかったけどノンリニアになったらディレクターが触れるようになったっていうぐらいやっぱ違うなっていうのが思ったのでここは誰でも触れるようになった方がきっとスイッチャーのなんか幅も広がるだろうなって究極んの超大型スタジオでやってるような画面作りがこのちっちゃいスタジオでもできるわけでそういう意味では面白いんじゃないですかね。 リモートカメラも完全にカメラマンはなくそうという前提で、まあ、そこに自動追尾があればなおさらカメラマンの負担も減るし。 面白いなと。実際テストで触ってみても十分いけるかなと。BS ジャパンネクストの概念として、他の放送局さんと違って、いかにミニマムで少人数で省エネルギーで番組を作るっていうことをすごくコンセプトにしている部分があると思うんですよね。ケイロスは今の導入させていただいているリモコンカメラもつながっているので。